こんにちは勤労感謝の日なのに働いてる人全員神だって本当に国民全員が休んだらコンビニも本屋もファミレスも閉まってるし電車もバスも乗れないじゃないですかそれだけならまだしもテレビだって見れなくなるだろうしそしャげだってその日休みになる可能性もあるじゃないですか私は勤労感謝の日に働いてる人いや休日に働いてる人いや働いてる人全員を応援してます私は働きたくないけど。 Thank you